の面白さをあなたにジオンエンターテインメントですはじめましてアリシールク社のジオンと言います。 はい、今日からね、えー、動画投稿の方を始めていこうと思うんですがまあ今日は初めての動画なんでね、まあ、自己紹介とか、まあ、簡単にこのチャンネルで何をしていくのかを説明していきたいと思いますまずこのチャンネルは何なのかと言いますと、まあ、簡単にざっくり言いますとですね、えー、と昆虫のアリをテーマにしたチャンネルです えっと、昆虫のアリの興味深い生態についてですね視聴者の皆さんに知ってもらおうと思っていますでは簡単に自己紹介でもしましょうか私はですねジオンといいましてですねアリシークを趣味として生きている人間でございますえっと78年ぐらい前ですかねあのアントルームさん の, あの展示を見たことがきっかけでアリシ飼育に興味を持ち始めたんですね で実際にアリを飼い始めたのは5年ぐらいで、まあ、しばらくは日本産のアリを飼育したんですけれども今年はあの海外のアリもね飼育し始めまして、まあ、そういったアリたちものね生態をおカメラに収められたらなと思っています、えー、今ですねあのアリを3種類飼育していまして まあ、それまでにもあの5種類ほどアリを飼育したことあるんですけどアリ飼育っていうのは結構難しくてですねあの正直あのちゃんと成功させたことがないんですよねでも今一生懸命3種類のアリを育てていますのでね、えー、その子たちを是非とも、えー、今度こそ成功させたいなって思っています。 ふ、まあ、普段皆さん生きていてこうアリにいちいち活目するということがなかなかないと思うんですけれどもアリというのは本当に興味深い生物でねもう知れば知るほどもっと知りたくなるようなそういう興味深い生き物ですからね是非ともアリというものに是非とも皆さん興味持ってもらいたいなと思ってえこのチャンネルを作りましたでまあ自己紹介の最後にちょっとした余談なんですが僕はこう挨拶の時にこういう動きをしましたね これは何なのかと言いますとこれはあの僕が考えた決めポーズでございましてこの手は蟻の触角を意味してるんですね蟻の触角って見てもらえば分かるんですけれどもあの、触角というか途中で折れ曲がってるんですよねきっぱりとでそれをこの僕がこうやって手で表すという決めポーズでございまして、えー、皆さん覚えていただければなって思っております それでは最後にですね僕が飼育今飼育しているアリをですね一通り紹介していきましょういきましょうはいそれではね最後にね僕の飼育デスクを紹介しましょうンここがですね僕の飼育している質問たちを一通り置いている飼育デスクでございます では一通りね、飼育しているアリザ誌を見ていきましょうはい最初に紹介するのはこちらですねこのアリはですね見えますでしょうかデコメハリアリアといいう種類でございますこのアリはどういうアリなのかと言いますとですね南米に生息するハリアリというアリの仲間ですね 今ね、女王が1匹だけなんですよね昔ね働き合いは2匹いたんですけれどもコロニーの全体の調子がちょっといきなり悪くなりましてね今女王1匹だけになっちゃったんですよねでね卵も産んでるっぽいんですけど何て言うんでしょう肝心のこの子育てをしている様子が最近見られないんですよね、はい、大丈夫かあーちゃんと子育てしてくれ まあ、いつかこのコロニーのねの繁栄を取り戻したいというかピントが合っていないピントが合っていない、まあ、いつかこのコロニーをまたね再建できたらいいなって思ってるんですけれどもどうなるかな頼んだぞでい う, うありあり今後ね動画を、まあ、また明けていきますからそれ期待していただければなって思っておりますはいえー、次に紹介するのは 横 綱, アリです横綱アリはね東南アジアに住んでいる2節アリの仲間です見ていただいてわかるでしょうかちっちゃい働きアリがたくさんいるのとためにですねほら大きい兵隊アリメジャーワーカーが い, いるんですねこのように横綱アリはですね働きアリの大きさに大変ばらつきがあるとなんと特徴的な種類ですね この飼育が極めて難しい種類として有名でしてねあのなんかそれなぜかと言いますとこのワーカー 大, 大切なワーカーたちがですね、えー、お迎えした直後んん、ね、から1か月間、えー、どんどんどんどんワーカーが死んでいって減っていっちゃうので、まあ、そこでいかにこう ワーカーのシールを食い止めたり、いかに多くワーカーを増やすことが肝になっていく種類ですね。まあ絶賛あのこのコロニーもですね、ワーカー数が減少中なんですよね。でもまあなんと幸いにして幼虫とか卵はいっぱいあるので、幼虫逃げるかな。うーん幼虫を移したいんですけど、ここまにいますね。うん でこの幼虫たちを大切に守ってねまたコロニーをいっぱい繁栄させていきたいなって思っています頑張るぞこのアリもね結構面白いすごい特殊な色々いろいろと特殊なアリですのでね動画にしたら面白いんじゃないかなって思ってますから<音声>ぜひ今後倒れてるっす是非今後にも期待くださいませ あなんと言っても横綱アリにはこの地獄の1か月間を乗り越えてもらわないといけないですね地獄の1か月乗り越えてゆこうそれでは最後にですね、えー、3種類目のアリ、えー、我らジオン家のね看板娘を紹介したいと思いますこちらが、えー、3種類目のアリにして、えー、我が家の看板娘でございます見えますでしょうか こちら、ブルドッグ ア, ア, アリはですねあの、オーストラリアに生息するハギアリの赤間ですね、えー、僕はこのブルドッグアリがね一番大好きなんですよね、えー、今ね眉が2つあってですねじっくりとこう子育てをしていくんですねピンとかピンとか合わないよ、えー これで予約ポイントがありましたかね。で、まあ、もうお巡になっちゃってるんでね、あんまりこう、外に出る必要がなくなったのが最近俺ずっとスニーこもりっぱなしなんですよね。えー、でもまあねこの、このブルドッカーリのね、シルフ動画もね、いっぱい上げていきたいと思っております。なんでまあ、この僕はこのブルドッカーリが一番好きなのかといいますと、まあ、見た目はかっこいいのもあるんですけれどもね、あの、目が良くて、こう、 狡猾に狩りをするアリなので、そういうところがすごい好きですね。なんで目がいいのかと言いますと、このブルドッグアリはですね、かなり原始的な種類で、彼女たちの先祖である、あの、蜂に近いんですね。蜂に、蜂の特徴を色ごと残した種類なんですね。で、まあ、この視力が良かったり、あの、強力な毒針を持っていましてね、まあ、そういう特徴を生かして狩りをするさんは大変かっこいいなって思っております。 このブルドックーにも面白い生態がとにかくたくさんありますからね動画を上げて い, いっぱい上げていきたいと思っております皆さんどうぞご記載くださいませいやいやいや、はじめましてクロフードカブロと言いますいや、それにしてもジオンザんですかアリを飼育してるなんて珍しいですね しかしジオンさん、撮影緊張しておりましたね。動画、ぐだぐだなんじゃないですか。ちょっと心配ですね。ええー。まあ、今後ともね、ジオンさんの様子をね、ちょっとね、見ていきたいとは思っているんですけれどもね。ええー。へへ へ, へ。 えー、このチャンネルについていろいろ知っていただけたかなと思いますコロニーたちにね課題は残っていますからなん、えー、といってもてコメハりやリのコロニー最近横綱やりに地獄の1ヶ月間を乗り越えてもらうことそしてブルゾックやり眉しがね、えー、ちゃんと浮かして、えー、立派なワーカーになってもらうこと、まあ、まだいろいろ残ってますから、まあ、その進捗 状, 状況といいますか、まあ、そういうのをまた動画にどんどんどんどん上げていきますから どうぞこのジオンファミリーの間いの今後についてどうぞご期待くださいませそれでは今日はご視聴ありがとうございました次の動画でお会いしましょう高画質の生態映像は再生リストからご覧になれますチャンネルのページからアクセスしてください